フィンランド豆知識皆さん、メイデー知ってますか台湾のアイドルグループじゃなくて、労働者と高校を卒業した人の日なんですよ。国によって日にちがちょっと変わったりするんですけども、フィンランドは5月1日となっています。そして、えー、バッポと言います。そしてこの日は、やはり労働者の日なので、 祝日となって、もちろん警察官、ナース、消防士の中でも働いてる人はい、いると思いますけども、ほとんど、もうみんな休みなんですよ。もう、あの、スーパーとかもう空いてないんです、全く。2011年、日本に来て、まあ、たまたま日曜日で休めたんですけども、去年と今年はですね、あの、学校だったり、仕事だったりしてたんで、すっごい<笑>、なんか、 ああ、もう行きたくないな。5月1日だって誰が仕事するのって思って。でも、今年、木曜日なのに、休みです。あ嬉しいですね。5月1日に、あの、皆さんが、まあ、そ高校卒業した人があの、卒業帽子をかぶってるんですよ。出かけるときはね。だから最近は、やっぱり専門学生もそうやってます。帽子をかぶって出かけて。 昔はやっぱりまだちょっと高校生を上に立ててやってたんですけども、今は中学校卒業したらもう半分半分、あの、高校に進学したり、専門学校に 進, 進学したりするので、あの、私も実はやりたいんですよ、すごく。帽子かぶって、出かけて。でも日本なんですからね。もう恥ずかしいよ。 今年は専門学校卒業生で、あの、まあ、その分野、によって、によってちょっと帽子が違ったりするんで、とりあえず、私の帽子の写真、まあ、あの、ちょっと卒業した時は友達に写真撮ってもらって、この動画の後にちょっとつけておきますんで、ぜひ在庫まで見てください。そしてやっぱりみんなはね、あの、食日なんで、お酒ね、いっぱい飲んでますよ、フィンランドでは。 だが一つの飲み物はですね、まあ、お酒入ってるやつもあるんですけども、まあ、蜂蜜酒みたいなもんなんですけども、ちょっと、蜂蜜ではなくて、なんか砂糖に変えた、なんか変なバリエーション、よくわからないんですけども、まあ、わかるんですけども、日本語で説明するのがすいません。なんかよくわからないんであの、スーパーで置いてますけども、自分で作る人もいるんですよ。 あと食べ物だったらまあカロリー高いのなんかパンっていうかパン名前はパンっていうカモが入ってるんですけどパンではなくてあでも、すごいすいませ ん, なんか説明、ね、えだと、そうであとドーナツの穴っていうか ド, ドーナツみたいなのが大きくて丸くてドーナツの味で砂糖がですねいっぱいんですよ。よ すっごいカロリー高くて。だいたいみんなはそういうものを持って、他の食べ物もお菓子ちょっと持って、ピクニックするんですよ。公園で。それが、まあみんなするわけではないけど、それは特にヘルシンキとか、他のちょっと大きい都市であのすごい人気なんですよ。だからその後、すっごい汚いですよ。もうゴミいっぱいね。あとメイデーにはもう一つの習慣があります。 仮装です。例えば学校でハロウィーンはあんまり何とも言わないんですよ。そういう仮装、ハロウィーンで仮装の文化はない。だが、メイデーの時は仮装します。祝日になってるんですけども、もその前の日とか、あの学校でこう、メイデーパーティーをしてて、あのー、みんな仮装をしてて、私は1年生の時、あの、小学校の1年生ですね、花やってたんですよ。<笑>なんか、 お母ちゃんに作ってもらって花の仮装。お母ちゃんがね、どうせならみんなお姫様の仮装するから、あんた何かあって別のもんしようって。飲んで花にしました<笑>、まあ。フィンランドではそういう祝日があるということで、えー、今年は本当にこの日休めて、すっごい嬉しい。私はゴールデンウィーク、休んでも休まなくてもどうでもいいなんですけども、やはり、 メイデーはですね、弾まないと